おいしいものまだ食べてませんお腹空いてる元気が足りないよスススありがとうございますえー、みんなの富士山、えー、チタマフェスタえっ、ー、とね名前が長くて覚えられないんだよ<笑> 2018茨城いい牛ということでですねえー、もうちょっと前行こうかなもうちょっと前行こうかなはい えー、私たちは、舞、えー、祭りというジャンルの踊りを皆さんお聞きになったことありますが、はい、みんな入っていいよ、入ってきていいよ、茨城県っていうか、えー、関東地方を中心に、子どもが主役の踊りのお祭り、舞祭りという、えー、ジャンルがありまして。 えー、踊りの種類はですね、えー、皆さんよさこいとかね、えー、ご存知かと思いますけれども、えー、高知よさこいさころソーランとても有名ですけれども私たちはそれぞれの町で歌い継がれてきた盆踊りや小唄それからね、えー、地域の曲をアレンジした、えー、踊りをその曲をアレンジして踊っておりますなのでふるさとの曲で舞うのが舞祭りの特徴です えー、今日集まってくれた子たち、衣装は、えー、空振りにね、さまざまな子たちが集まってくれていますが、茨城県内には、北は日立、えー、それから日立太田、それから大洗、県内に来まして、龍ヶ崎、県西には筑、えー、西、有城、小川、そして坂東と、8つの舞祭り。 踊りをねみんなに振り込めつつお祭りを開催しております今日はその茨城県内8つの中からですね日立そして龍ヶ崎大洗それから坂東市から子どもたちが大勢集まってくれました総勢55名で踊らせていただきたいと思います本日踊らせていただきます曲は「 ちょうど10年前になります茨城県で、えー、国民文化祭茨城大会が2008年に開催されたんですがそのオープニングにこの茨城県内の舞祭りの子どもたち、えー、お誘いを受けましてそのオープニングの会場で踊れるようにとなんと茨城県民の歌をアレンジした舞祭り曲を作りました、えー、その振り付けは茨城県内の踊り子たちみんなで協力して作った振り付けでございます その茨城県民の歌をこうして今日ねこのこの茨城からそして日本から世界に平和や、えー、祈りをね伝えていこうというこの会場でこの茨城県民の歌をみんなで踊れることをとても誇りに思っております、えー、それではですね早速みんなに踊ってもらいたいと思いますみんな準備 OK 緊張してる大丈夫笑顔いっぱいで踊っていきたいと思いますそれでは踊らせていただきます まいまつりネットワークの子どもたちが踊らせていただきます県民の歌で作りました茨城まいまつり2008エバーラッキーダンスですどうぞ 集まった踊り子たちにもう一度温かい拍手をお願いしたいと思いますありがとうございます